画用紙とお花紙で超簡単に作れて本物っぽい豪華なヒガンバです白いヒガンバでご説明しますまず画用紙を15センチ幅に切りますそれを半分に折ったらつながっていない方を3、4ミリの幅に切っていきますシュレッダーバサミを使うととても簡単で早く切れます 切り込み3つ分のところで切り離していきますハサミを使って切り込みを入れる場合は3つ目ごとに切り離していくといいでしょうこれを3本1組にしておきます次にお花紙を半分に切って2枚重ねにしますこれを蛇腹に折ります五色鶴の花子ちゃんがあればとても早く簡単にできます 蛇腹に折れたら半分に切って真ん中をホッチキスで留めます端から深さ約 1.5 センチのところまで切り込みを3箇所入れます切り込みを入れたら2枚重ねのお花紙を開きます真ん中を軽く押さえ手のひらをお椀のような形にして 優しく丸め、形を整えておきますはじめに切っておいた画用紙の端を鉛筆などで丸めます真ん中の折り目のところに糊をつけたら細いペケ印になるように貼り合わせますもう一本は真横に貼ります 真ん中に先ほど作ったお花紙のパーツを貼ります。これでお花の部分の出来上がりです。簡単なのでどんどんできます。赤い彼岸花も同じようにしてたくさん作っておきましょう。茎はストローを使います。ここでは濃い緑色を使っていますが、薄い緑色でも構いません。 セロテープを3センチくらいに切り、ストローの端にはみ出すように巻き付けます。はみ出したところに3箇所切り込みを入れます。セロテープを開いて、鼻の裏に貼り付けます。鼻はとても軽いので、これでしっかりとくっつきます。 たくさん作って飾るととても華やかです2、3本をススキやキキョウと組み合わせで飾っても綺麗です